お花紙の切りくずを使って超簡単にできる桃の花です。枝に液体のりをつけてお花紙をまぶすだけ。あっという間に出来上がり。枝には枯れたススキの茎の部分を使いました。使ってない吉図があればバラすとたくさん作ることができます。お花紙を横長に置きたたんでから。 2、3センチの幅にちぎります。広げたまま破ると、斜めになりやすいので、この方法をお勧めします。破ってから細長く広げておきます。すすきの茎にのりをつけて、茶色のお花紙を斜めに巻きつけます。 下の方は上下持ち替えると貼りやすいです枝がたくさんできました緑少々とピンク系のお花紙を細かく切っておきますピンクの方は桜を作った時の切りくずを使いました。 広げた布の上にピンク系を2色、緑を少々のせました。保湿性のあるクリームかローションを手につけてから、全体を混ぜましょう。乾燥していると、静電気でお花紙がくっつきます。塊になっているところも、ほぐしておきましょう。布を持ち上げて、お花紙を真ん中に寄せます。枝に、 液体のりをたっぷりつけます。花を咲かせたいところまでのりをつけたら、お花紙をまぶすとあっという間に花が咲きます。余分なお花紙を落として出来上がりです。 たくさん作って花瓶に入れて飾りましょう。お雛様と一緒に飾るのもいいですね。